今日の昼ごはんはここですね、焼肉とお肉の専門店、焼肉ウ肉魚肉ブッチャーズ、境町地域ブランド販売拠点施設、お肉ブッチャーズですね。ということで、ここで昼ごはん食べるかな、開店11時、あれ、まだ開いてない、もう開いてるでしょ、えっ、ー、とね、11時半からですね、ランチは、今、11時20分だから、あと10分待ってから入りますね時間なので今度こそ行きますね。 おーこれは普通にこれ焼肉店ですねということで一人焼肉ということになりますが、これはということで皆さんもねあの境町いいところなのでぜひ来てくださいませ